皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年12月23日、10周年記念の地の祝祭が始まりました。参加チケットは冒険者の広場で受け取れますが、1枚しかもらえないのがアレです。3回くらい参加したいです。今日は時間の関係で参加できませんでしたが、今日はなかなかの難問揃いだったみたいなので、むしろ助かったかもしれません。 あと、私が応募した問題が採用されているといいですね。採用特典のトロフィー欲しいです。今日は、真相の迷宮にずっとこもっていました。ここ最近行けてないせいで、勇気の軌跡が40個くらい溜まっていました。それを一気に消化したので、最終的には、なんだかんだで40万ゴールドくらい増えました。つまり、勇気の軌跡1個あたり1万ゴールドくらいの価値はあるってことなんですかね